すねた、すねた、すねた、明らかに呼ばれるのを待ってる。<笑><笑> 余裕だねどこまで行ったんですかあタンんこで。すかかあ、たとこにかく待ってなんびっくりすんな。<笑>はい明らかに 何でなんよし頑張ります。 <笑>じいさんたち大合衆あ、そういうことなあ、ちょっと高いけどなそりゃん降りれへんって<笑>どうしう<笑>もうあかんくなる心がもう 頑張れよれだ。そうやこっちの方が角度的にかしか。こっちの方がマシかもしれんな。あのー。えー、どう考えたら俺、俺水位低い時に飛び込まへんやった。<笑><笑>なんか台持ってくる、その椅子を椅子壊れるえろうな、でも。 弱いよなちょっと抑えとろうかこれ動いたことに怖がるとかそれは怖がるね怖がるちょっと怖がるなんなんこれでほら救出えぇ、ー、<笑>一歩進んで悩む 低くなったよすごく う, ほらもう行ったらそっちから行く座ってはるわな早いで、ね、うわーうす。<笑><笑> あげあたりがとうな菓し<笑> 刺さったよ今、あ, りますよ、ね、よあ顔刺さった。